はい、まあこちらメンカよで作成した雪だるまくんスノーマンくんです。はい、はい、メイドついてて、でえっとまあつまようじで支えていて粘土でこんな感じになっております。はい。じゃあ、じゃあぶってるとこまでははいで、うん、つけとくので、か ラ, ライするときに消すから。はい。ガラス棒で熱します。はい、ガラス棒、ガラス棒を熱します。 じゃあきます3・2・1。